ルーちゃんは出れるよ、えーえー美しい。ちょっとまっすぐ行ける。はい ですな ゆっくり行こう。楽しそうじゃないね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいいはいはいはい。はい、やめましょう、やめましょう。やめない。えどべた。く<笑>じゃないな。 あ、あ、別にいいよちちちっと待てっっ倒倒れる倒れる倒れるうったどうですかめっちゃめっちゃめっちゃゃゃ分かっていないあの辺あの素敵なとこら辺に。 私は思ってます羽の部分はありやけど、はい、さあ行ってごらん よし。<笑>